おいし い, お い, しいじゃあモザイクかけるハッピーバレンタインせーのさあ始まりました少量チャンネルウタですやで少量ですはい、はい、今日は、はい、チョコが食べたいのいやー食べたいチョコが食べたいのなんで食べたいのバレンタインデーじゃ ん, じゃんもうすぐねうんまあ期待しておりますよ俺は食べるほうなのす。えっ、ー 嘘やん。食べる人なの。嘘やん。ほ、うんとほんと。じゃあ俺も食べる人。<笑>食べたいのいや食べたいね。取ってくればいいじゃん。で、そうそうそう。うん。携帯で見てたのよ。うん。なんかどういうチョコ食べたいかなと思って。お前汗がやばいかも。うん。ちょっと拭いてもらっていいなんでそんな汗かいてんので、検索してたんだけど。うん。これを作ってほしいの。いやー、美味しそう。これ食べたいなーって思って。うん。簡単なの作り方。知らない。 作り方とか見ないで、うん、今ので想像を膨らまして、うん、作ってもらいます。今回はありがとうございます。お願いします。あれうん。はい、というわけで、やっていきましょうえー、えー、終了。どうしたのなんか、つ<笑>い鼻がっこかもしれない。 なんとここに餅があるじゃんか。餅ね。チョコもあるすごい<笑>待って待って。あとうと、ん、あ、片栗粉ね。うん。はい、はいはいはい。えっと、ココアパウダーは、あった揃ってました。すごいね。うん、すごい ね, ね。なんであんの奇跡だよね。ね奇跡だよ。<笑> まあ、んゃんちょうどよくチョコレートといえばねスパークリングワイン、はい、さすがですありました全部、うん、うち何でもあるやん多分この材料あれば作れるねそうだねうん作れそうな気がするじゃあやっていこうかええー、ょょあ手元とか映らなくていいのおーぞーむー 「泣いてばっかりいないで幸せには」 あこれ BGM です先生はい先生お願いしますいや分かんないのよ<笑>いや僕も分かりまんどうしたらいいのよとりあえず餅っしょ餅とちょうちゃんは作り方知ってんの知りません知らない知らな い, い, いえー、待って待って待って待ってとりあえずとりあえず餅を切ってみるなんかさ溶かせばいいんでしょ餅をちょっとスライスしてみよ<笑>ったち ょ, ちょっとやって<笑>ちょっと切って<笑> これをさ、ちょっと固めてみないレンチンして、どれだけ柔らかくなるか。そうだね。うん。えいいよいいよ、やってみようぜ。なんから水、引いといた方がいいかもね。ああ、確かにね。じゃがいもの容量ね。これをさ、水ぺっぺしたさ、ラップしてさ、ちょっと温めてみればいいんじゃないとりあえずやってみよう。<笑>はい。そしたら、ちょっとこんな感じで、小さく切ってみました。うん、はい。で、うん。じゃ一回濡らそう。一回濡らして、うん。これを、温めたらええんちゃう それはもう柔らかくなるでしょうそうだねうんえどれくらい2分半えちょっと様子見でさ2分くらいやってみる早溶けてる溶けてるねえどれくらい溶けてるあ結構溶けて る,、うん、結構溶けてるあっほんとだなあっいい感じだそれヘラでいいんじゃないヘラお、うん そうそう混ぜて混ぜておおすごいうわはいすごいなんか穴がち間違ってない気がするねあすごいよ、うん、えもうちょい温めなっていい温めようか、ね、温めたがいいちょっと温めてみるもう一回ほらもうちょっとさうんそしたらチョコレートもいい感じで溶けんじゃないそうだねうんもう一分ぐらい一分ぐらいあ三秒でめった十秒くらいえ、はい、ー 終了美味しいどうおぉあ、え、すごいえ、美味しそうじゃないこれをその中に入れるってことそうそうそうそうちょっとここに片栗粉えぇ、ー、これで形作るんじゃないうん大福みたいなおよくすごいねほらお、気持ちいいで、ここも出来上がりじゃない丸めたら見て見て<笑>ほらこれをさ<笑> 丸めたらあれになるんじゃないうーん。これ中になんか入れんのえ、これさ、包む中に入れたらうまいんじゃねうまいんじゃねー説、うん。この中にチョコを入れる感じね。ほらえ、ほらよくできたな。おいしそうじゃないうんうん。いや、できたんだけど。できた。できたんだけど。やば。ココアは使うの あ, あ 忘れてた。<笑>ね、これ、ここココはなければいいんじゃん、もう。え、ここはこっち何急におしゃれになったじゃん。ねえ。結構あったじゃん。はいはいはいはいはいは い, は い, は い, はい、はい。わあ。食<笑><笑>べ。美味しそう。<笑>うまそう<笑>やばい。すごくないこれ。作り方一切見てないです。ね<笑>すご。すごい。めっちゃ美味しそうにできた。<笑> ち, ょちょっと待って、まだ味がわかんないから。<笑>そうだったひよ。<笑><笑><笑><笑> では、10食。いいよ。翔ちゃん先食べて。まあ、こういうの一口でね。うん。どううん。うん。<笑>どういうこと食べてみたらわかる。うん。うん。美、う、味、んうん、しいよ。 あ、本当うん。よかった。俺最初食べたとき、うん。ちょっと、んって思っちゃった。うん、あーん。粉がちょっとあれで。もうちょっと叩けばよかったかな。うん。美味しい。そんなに甘すぎなくて、うん。うん。お餅だね。あ、美味しいのこれ。うん。うん。うん。もう食べよう。うん。でもあれだね、これ。すぐ食べないとさ、うん。硬くなっちゃいそうだよね、うんうん。うん。うん。うーん。終、う、了、ん。うん<笑> カンパーカンパーしい中行って。 言わないっていう選択肢もあるんじゃないもしかして？え？そういうこと？うん。じゃあモザイクかける。何が？モザイクかける。何が？何が<笑>何？<笑> 何, <よ> 何, <笑>何のどういうこと？<笑>ハッピーバレンタイン。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。 やっぱりね、うん、チョコレートもいいけど。肉が好き<笑><笑>まあ、もうすぐね、あの、バレンタインということで、もし、好きになった方は、ぜひ、作ってみてください。うん、まあ、レシピを見なくても想像でできた。うん。くらい簡単だった、うんだね。はい、できました。うんうんうん、というわけで、うんえー、面白いなと思っていただければ、うん、チャンネル登録と、高評価のお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。では、また。